そうでヒブロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。さて、協定始めまして、今回4戦目となるんですけれども、えー、昨日はビギナーズラックでなんとか船券を的中させまして、今までの負債はまくりまして、プラス400円までやってきております。 え今日はですね、えー、宮島 S G 4日目、うん、ということで、まあ、本命のレースダレースありますので、そちらの方をかけてみたいと思います。はい。まあ、えー、今日は6月の26日金曜日えー、ということですが、<笑><笑>平日の日中からボートレースして人生積んでる39歳嫌になった。<笑>しかも<笑>。 お札まで持って「なもありだぐつというわけで本日も張り切って頑張りますんでぜひ最後までよろしくお願いいたします。 していますこのメンバープはインコースから枠盤どり1番、2番、3番、4番、5番、6番です。 えー、本命のレースこの第10レースですね、えー、こういうメンツになってるんですけれどもえやっぱりこの2番の桐生さんを外せないと思うんですよそやから桐生さんとあとモーターとボートそれとこの4日間の戦績を根拠に決めていきたいと思いますというわけで、えー、まずは3連単 まずはこの桐生選手を軸に2、1で今日ねラッキーナンバー自分の中では5なんですよ五が結構頭から離れないんでうん、まあ、これがど本命いきましょうか、えー、500円、えー、これをまず500円かけますでこれのまあ抑えというか、えー、3連覆2、 2 1 5あまあ、ほな、これはまあちょっと200円ぐらいかけておきましょうか。うこれ3連単で、桐生さん、3番、5番。これもちょっといっときましょうか。2、3、5。これもまあ500円いっとこうかな。桐生さんを軸に考えてますね。あと5番ですね。5番、ラッキーナンバー。本日の私の。 で穴で、5、2、1とかどうやろう。これはまあ、もうね、あれやから、100円かけようかな。んで、1300円の掛け金なんで、これをほんなら、300円にしとこうかな。まあ、もし、1、2、5、こんなんまあ、あれじゃん、ど本命じゃん。1、2、5で、まあ、1回でも入ったら、もうチャラになる。 はい今回は、えー、2番の桐生選手を軸に、えー、考えて買ってみましたこれあの全部さっきから100円ずつかけてるんですけどまあちょっと勝負に出たいのででも結構買っててね朝5000円入金してるんですけどもうすでに1万3490円まで膨らんでるんでいいっすよねもうちょっとで1万円勝ちなんでなんとしてでもここはゲットしたいなっていうところでこれはもうあの穴というか ななんとなくこの4番も気になったんで、まあ、ちょうどね切りのいい1500円ですしこれでいきましょうか、まあ、もしもこれが入ったらまあほぼチャラになるっていう感じでやってるんでこれでいきましょう押す OK っす 宮島を舞台に熱戦を展開しています SG 第30回グランドチャンピオン開催4日目の攻防も終盤戦に入ります水面上は第10レースの予選競争ですコース取り特に目立った動きはありませんそれでは対戦メンバーです1号艇は白井英二2号艇桐龍潤平3号艇萩原秀人4号艇松田祐希。5号艇坪康春6号艇中野次郎以上の6名です インは一号艇二機の中心です。白井英二。前半二着でリズムを立て直しています。ここはまだない白星をかけて気合のいい線。二コースは二号艇桐生淳平。しかし、このナレーションのお姉さん上手にしゃべんな。んな<笑>んま、すごいね。四コース、五コース、五号艇坪井康もっか二着三本、歯がゆい走りが続いています。六コース、六号艇中野二郎は今日一回走りで、順位へ二着以上の厳しい勝負かけ。 上下りの3対3、風は以前ホーム向かいの風強めに吹いています、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました、宇都宮高スタート、中でも3号手がよ若干のぞいていますが、1号手も伸び返す、逃げる態勢、1号手、白井、そして3号手、萩原、まくり届かずに、差しのハンドルは2号手、桐生と4号手、松田ですが、さあここは逃げました、先頭は1号手、白井栄治。 リード3点止広げてその下け外から3番、2番、4番と3点が並びましたスタートは正常にマークまストップで1号艇2着 が, がい4号艇が2番の前をすぐ伸びるように回りますが残して2号艇の桐生がぐっと前二番手は2号艇の桐生淳平2点し相手4号艇松田の内側から3号艇萩原が並んでいますうちに3番外に4番の三茶がい並走でこれから一周の1マーク 3号艇が先取りますが握り込んで回った2号艇桐生は2番手3号艇の後ろ4号艇前が塞がった形となって3番手は3号艇萩原秀人しかし4番手から4号艇の松田さらには6号艇中野も追ってきます現在体型は1 2,、2、3これから西戸にマークさあ切り返して潜り込んできた4号艇松田が先に回って回して差し返して回った3号艇の萩原ホーム側に帰ってわずかにキープは3号艇萩原秀人リードは二点心 追いかけるのは4号艇の松田裕輝体型は1番2番3番先頭2番手は後方を水をげけていましてこれから3四時マークまだまだ混戦模様ですが3号艇萩原は3番手線回その後ろから5号手がやってきてそれが壁になって4号店松田遅れて3番手は3号艇萩原ここでリードが広がって体型は1番2番3番ですこのまま1番2番3番で決まりますと3連単のオッツは 8.4 倍 ラストターンマーク、対イボの白星ゲットは一号艇白いエイジ、二番手は二号艇キル。そして四番六番やってきますが、包み込んでかわして回った三号艇萩原三番手。体型一太さ、第十レース先頭一番氷、二番氷、三番氷、五番四番四番五 番, 番接戦で氷、ラストで六番氷。後編の回。第十レースの確定は一着一番。 2着2番3着3番以上でございました11レース展示ただいまより第11レースのスタート展示構想を行います1番田村貴信前半3コース4着2番菊池浩平前半4コース1着3番興津愛前半2コース3着4番 上野心之介。五番茅原悠希六番前田翔太。十一レース展示。第十一レースのスタート展示の進入は。一番二番三番。四番。3番4番 56 番, 番でいいなこれ予想紙なんですけどここのやっぱり成績がいいのこの4番の人なんですよねここ最近66進入で1番取ったりもしてるしちょっとこの人と1番2番この辺を軸に。 四。これも、まあ。これやっていう人おれへんから。百、はい、円できたって。三連符で。これで。チャラですもんね、取ったらうーん。ですかね。まあまあ、これはあんまり。そんなに。これというものがないんで、とりあえずこのも。 点掛けの三点でいきたいと思います。ウス。さあ始まりました。 明日の準優進出をかけての予選最終日の戦いです SG 第30回グランドチャンピオンカードはこれより第11レースを迎えますコース取り特に目立った動きはありませんそれでは対戦メンバーです1号艇は田村貴信2号艇菊口光平3号艇沖津愛4号艇上野慎之介5号艇茅原悠樹、6号艇前田翔太以上の6名です インは1号艇2期の中心田村貴信この攻枠をものにして準優の勝負かけ3着条件クリアを目指します2コースは2号艇菊池浩平です準優へ大敗はできない菊池は目下2連勝気配リズムともに上々持ち前のスタートもバッチリです3コースは3号艇ここはキャリアボディを変えてきました沖津愛4コースは4号艇上野慎之介エースモーターのパワーを存分に発揮してインセンターアウトから3勝 現在得点率は2位です上野ここは絶好の角5コース5号艇ここは上野をマークの茅原勇樹6コースは6号艇3着勝負の前田翔太風は以前ホーム向かいの風強めです 1, 2, 4, 1, 2, 第11レース進入インコースから1番2番3番 4番、5番、6番でスタートしましたインとアウト田村と上野コースタートを決めていますが2コースから2号手ものぞいてくる先前する1号手にさっと引いて2号手、4号手差し握っていった3号手間を割るように5号手部は6号手も運んできますがさあここは逃げました先頭は1号手田村貴信リードは三停止その後は混戦ですが少し前にいるのは4号手上野差がなく三3番、5番、2番、6番もやってきます。スターートト正常にマークトップで1号手 2番手で4号号回回っっってててくるっと小回り2号艇に対しい っ, てった5号ににてててて番番番もやししいいいいぞよここで上位の体型は 1番4番2番だよ。3, 号手、まあ、3連続だけどね。号手トップで号手れ2番手2番手2番手一番番2番ですが、2番手から3番手、低感覚開かず、現在は2停止ぐらい。菊池の後ろは大きく水が入っています。うん 体型1、4、2でこれから3種のチームに抜くか、頑張れるか、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないあー、くそーっ番番でておっと番番でて、盛り上がってまいりました、番番2番、菊池、頑張って。1番4 番, 2番です 菊池頑張キク菊池勝負やでここ最後やで最後やで無理か無理かあーお前無理やわあー無理やわ全然あがう計画に入っていっちゃいの番4番二番でまもなくッゴールです第1一レースセン一番ゴール。四番ゴール。二番ゴール。まあまあま あ, オーケーす、まあ、ま, あまあまあまあねああ二千呼んでるよ第1一レースの確定は一着一番14番ですね 3着2番124421やったらよかったよ な,、まああな。ただいまより第12レースのスタート展示コースを行いますもうこれは決めてたんですよ。これで買おうとこの峰隆 太, 太、頭にして。前半2コース1着、えー、2番西山高平、前半点で、まあ、見るとこ自分の中でも決めてるんですけど。番森田俊介、前半6コース2着 4番松井茂5番篠崎元史前半3コース3着6番石野孝幸以上の6名ですでは本日最後最終レースの得点状況をお伝えいたします10レース終了時点のボーダーは 5.60 でした1番の峰3番の森田4番の松井この3名は 五番の篠崎はあと二点です。ね、第十二レースのスタート競馬の出場者が、一、ね、番、二番、三番、四番、五番、六 番, 番でした。 なお一番はフライングでした俺の目に狂いはないわ、えー、やっぱりこの一番の峰龍太選手を軸に考えましてまずは一、えー、二、三、これ基本的な感じでまあそうですね まあまあ300円ぐらいかけるか。そして1番を軸に1、3、5と。これもまあ1、3、5と。4番の選手もまあまあいいと思うので、これもまあまあいきましょう。で、3連服でえまあ1、2、3。これまあまあかけていこうかな。ほんで、えっと1、 3 5まあでもなんか硬いですね。自分の描け方。穴立ち間違ってはないような感じですね。残金が1950円とかまあまあ、あと400円足しましょうか。314とか。ね、あとちょっと 穴, 穴で100円のこと言いましょうか。612。 まあおそらくこの峰竜太がね先頭で来ると思いますんでこれぐらいにしときましょうかこれでもし全部負けても今日は、えー、プラス5000円という結果になりますんでこれでもうかけたいと思いますさあどうなるでしょうねまあ自分にはお札ついてるんで 清めたまえ清めたまええいっ 島 SG 第30回のグランドチャンピオンシリーズ4日目予選最終日の攻防も残るカードはあと1つとなりました水面上は第12レースの予選競争です対戦メンバーは1号艇峰竜太2号艇西山貴博、3号艇森田俊介4号艇松井茂5号艇篠崎元氏6号艇石野貴之、以上の6名です 枠なりに待機行動が進んでいきまインは1号艇人気を背負いました峰竜太前半鋭い差しを決めて待望の白星が上がりました峰はここを勝って8 0で現在3位の桐生選手に並びますが上位着順の差で桐生選手と上に上がり順位の1枠が手に入ります2コースは2号艇西山貴弘3コースは3号艇森田俊介現在得点率は8位 前半は一瞬にマークで技ありの2着を取っています角は4号艇松井茂今日は1回走り松井は現在7位5コース5号艇篠崎元氏は順位へこのレース大敗はできません6コースは6号艇石野孝幸枠成3対3風はホーム向かいの風今風速6う内から1番2番3番4番5番6番でスタートしましたやや中膨れの格好 しかしあまり差はありません石土地マークに向かっていく逃げる体勢1号艇の峰差しのハンドルは2号艇の西山握っていった3号艇森田前が詰まって内から4号艇の松井バック側に入ってさあここは逃げました先頭は1号艇峰竜太 リード身3停身と広げていって2番手、2号手西山優勢も差がなく4番と3番がつけていますスタートは正常にマークトップで1号手2着争いは握りコンテッター2号手に V は4番と3番が運んできますがさあホーム側に移ったところでは2号手西山が前2停身リード取って3着争いが並走内側に3号手の森田アウト側に4号手の松井です。 これから2周の1マークの三が菓い内側から3号手の森田が先に回っていく角度をよく4号手の松井が差しバック側に抜けたところでは4号手の松井がボート半分いや一定身のぞいてきましたここで上位の体形は1番、2ライン4番先頭から2番手、2番手から3番手は少し低下、空いています。 4番3番まだ間隔はわずかで西の2マーク4号艇が3番を抑え込んで回っていく3号艇は少し後席に乗っかった形となって4号艇松井のリードが広がっています体形は1番2番4番でレースは最終紹介先頭は逃げました1号艇峰竜太これから3種の1マーク2番手は混戦さばいた2号艇の西山3番手は道中競り勝った4号艇の松井でバックヤーに入り上位の体形は1番2番4番です このまま1番2番4番で決まりますと3連単のオッズは 10.4 倍となりますさあ今日は連勝ゴールが目前峰竜太どうやら明日の順優1枠は手に入りそうラスト三ンマーク2番手は2号手西山3番手功績に少し乗っかりましたが後ろから3番も届いておらず体型には変わりなくの124第12レース先頭1番ゴールイン2番ゴールイン4番ゴールイン5番ゴールイン3番ゴールインははは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 39歳人生積んでる平日の日中からこんなことして情けな い, いお疲れ様でしたいやー最後惜しかったですねやっぱあの4番の松井選手ですかあの人キャリアがやっぱある感じでしたね 最最後の最後のに思ったんですよなんかこの人な来そうやなと思ってね4番なんか気になったけどまあまあもう2000もかけてるからええかと思ってねやめちゃったんですけども、うん、まあ3番がやっぱ弱すぎましたね、うん、3番がもう話にならん状態やったんでまあまあでも今日はですねトータルすると 25% で的中ということでしたので。 まあ、だんだんね最初の時よりはもちろん当たるようにはなりつつあるんでまあ自分は今回はモーターと勝率とあとは展示のその戦隊が伸びてるかっていうところですけども前回の動画でお話したようにその西成の飲み屋で一緒になった、えー、ベテランの協定の人ですけども、まあ、彼が言うにはそんな選手のこととかそんなに研究戦でも いいとと思うよってこと言っててこ言たんでね、うん、好きな選手はまあ置いてたらいいと思うんですけども、まあ、今回はそのモーターとボートの勝率と直近の成績とあとはインスピレーションという形でやったところー 25% で的中トータルプラス4950円ということで、はいまあ、なんとか障害収支も今のところプラスです。はいうん、というわけで引き続きこの協定の方も。 やっていきたいなと思いますので次回ぐらいはですねあなたが監督を目指せ満州もちょっとやりたいなと思ってますので皆さんのコメントをぜひご指南アドバイスご支持いただければと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう最後までお付き合いありがとうございましたお疲れでした<笑>バイバイ ありがとうございました